しのるんです。七つのショを聖騎士たちショータイヤ、俺の俺の正体のは七リス俺のショータドラゴンシのメリオだった。俺はエリザベスと七つの大罪を探し聖騎士を食い止めると決めた The Seven ー e a d l y Sins On Animax